のどこからだわかんないけど直人君の声だったのは確かだよまったく手間かけさせるんだから頼むから無事でいてくれようわっおっえっ君たちゲー校長先生こんな時間にこんなところで何をしてるんだね君たちはああのえっとえすみません入ったら出られなくなっちゃってでも ナオトを見つけないといけないんです何他にも誰かいるのかねそ、そうなんですそうかナオト君だったかな私も彼を探すの手伝うや。ありがとうございます先ほど聞こえた悲鳴は彼のものかいそうです、早く探さないと君たちは今、3階から来たのか<笑> ならこの階にも彼はいないと思うからおそらく1階のどこかだななるほどとにかく急ごう直人が心配だう大丈夫カズマえっててててて何だなんかぬめってなったえおおいここれ時間 え, え大丈夫なの 俺のじゃねえもしかして、ナオトか何なんかわかんねえけど、嫌な予感しかしねえナオト君大丈夫かな手を貸そう。立てるかいありがとうございます。お願いどうした大丈夫かね あはい大丈夫です本当に大丈夫 あ, ああただなんかよく分かんねえけど校長の手をつかんだ瞬間にさっき見た夢の映像が頭の中に浮かび上がってきたさっきの夢がもしかしてなんだねさっきの夢というのは3階のトイレで女の子がだ大した夢じゃないですよさあ早く直人君を見つけなきゃ 行くよカズマおお。なあマリエどうしたのなんでさっき話を遮ったんだよあんたあの夢に出てきた先生の顔どっかで見た気がしない顔うんどっかで見たような 校長先生よよえマジかよ、うん、いやでも確かに言われてみれば似てるようなでしょあの先生が校長先生だっていう確信もないから何とも言えないんだけどねでもしばらく夢の話は黙ってた方がいいかも分かった拓也にも言っとかねえと。 なこれ何の声なんだよ男の人の声にも女の人の声にも聞こえるよねえっ近づいてるぞ静かに来る、うんえっあれって直人くんそう見えるけど直人くん待て拓哉えっ何か。 おかしいなんだ探してたのはあの子じゃないのか直人の後ろに何かくっついてるなんなんだよあれな、負け物これも七不思議なの知らんわしは知らんとこんなもの逃げろみんななんなんだこれは どこに逃げたらいいんだよとりあえず上の階に逃げるしかないわあいつ階段登るの遅いぞ あ, あそこを曲がったところに教室がある と, とりあえずそこに隠れよ う, う<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>なんとか巻、ま、いたか あったわね。一体どうなってるんだあれはあんたなんか知ってんじゃないのか私は知らんよあんな化け物はナオト君はどうなったの本当だよ化け物の一部だったってことわかんねえ一体どういうことなんだよ本当に何も知らないんですか校長知らんくそ学校からは出られなくなるし もどうなったのか分かんねえしどうしたらいいんだよそういえばさっきもそんなことを言っていたな扉も開かないし窓もあったりできないんですそんなバカな私が入ってきた時は普通に開いたぞ本当ですいろんなところで試したんですけどどこもダメでしたまさか校長あんたここに何しに来たんだ 私は最近生徒たちの間で広まっている噂の真相を確かめに来たんだ校長先生も私たちも噂を聞いてここに来たんです七不思議があるとかって七不思議さっきの化け物も七不思議の一つだったのか確か五つ目に「徘徊する人形」っていうのがあったよね人形には見えなかったけどでもあれは花子さんじゃないだろうし花子だと 何か知ってるんですか校長先生いや、や私の娘も同じ名前だったものでねそれっての、なんだいや、なんでもねえよそうですそんなことより脱出することを考えましょうやっぱり 七不思議を全部解き明かしていくしかないのかなそうだな今のところ脱出につながりそうな手がかりもないしなその七不思議とやらはどこまで解決しているんだ解決と言えるかわかんねえけど紫鏡を覗いて徘徊する人形もさっきのあいつだとすれば次はトイレのそうね3階のトイレになるわね3階のトイレか 今はさっきのやつの声は聞こえてないし行くなら早く行こうそうだな校長先生もそれでいいですか君たちに任せるよよしじゃあ警戒しながら3階のトイレを目指そう